みんな、お箸、明日だよ。ということで、今日はですね、またまた何とも言えない料理る、うん、噛んじゃった。今日はまた何とも言えない料理動画です。今日は、また僕のね、不健康いや、健康で栄養的な食事っていうことで、ホルモン焼いていきたいなと思います。今日のご飯は、焼いたホルモンと、 ご飯と味噌汁でですななんんて健康的なんでしょうそれでは作っていきましょうまずはフライパンフライパンを添加しまーすフライパンを添加ってなんだなあ熱かないついたけーじゃあ次はまたサラダ油を入れまーすちなみにね今日はもうご飯炊けてるんですよやったねうんであのー この前の前サイコロステーキ作った時のようにかぶることないよはいじゃあ油を投入したらホルモンをバンって入れちゃいまーすちょっと焼き上がるのを待って今のうちにそれを洗って捨ててお皿を用意しますはい 朝から用意しました。なんですか、朝用意したかっていうと、理由は多分明日 も, も食べるからです。明日も朝も食べるからです。ちょっと弱、ちょっと気を弱くしましょう。うん、このままね、結構油飛びますからね。で、今のチンコ食べてるご飯をかき混ぜまーす。はい。あと今のうち、夜間も持ってきまーす。 じゃあ、たんたたんたたんたたんたたんたたんたたんたたんたたんたたんンたんンたんたたんたたんたたたんたたんたたんたたんたたんたんたたんたたんたたんたたんたたん 本日も JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は函館線。どうに列車名が思いつかなかった。<音声>ターンタタターンタラ タ, タ, ラ タ, ラタラタラタラタラタラタラータタタタン。今日も JR をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は。こ ああー、新幹線もう思いつかね戸。 岡山、広島、小倉、終点博多を順に止まります。前が一号車、後ろ十六号車です。前席、前席、前席、また前席です。携帯電話のご利用はぜひにてお願いいたします。次は新高台、新高台に止まります。あの、適当だからね、ダイヤとか信じないでね。てか、のぞみって四百万台あったとし えー、本日も JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございますこの列車は新千歳空港行き快速エアポート173号あ、違う空港行き空港駅だあれ、空数なんだ、うん、本日も JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございますこの列車は新千歳空港行き快速エアポート172号です途中南小樽、小樽地港、を手稲、小谷、札幌、新札幌 北広島、え、二は、女性、南卒の順に、停車いたします。前が一号車、後ろ六号車です。二側の部分に表示しております。青色の矢印の方向に進んでまいります。で、正は四号車、また四号車は、せ、いうシートです。また車、お見せしました。せ、シです。次は南、南小樽、南小樽です。あれ、百七十二号って、小樽発だっけ。札幌発だったような気がするんな、百七十二号、どうだっけ。うん 確か171号は空港発をた行きなんだよ。うん。どうやって172号。本日も地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車宮古沢駅です。次は左側か左側か、り口は左側です。車内での携帯電話の故障は周りのお客様のご迷惑となりますので、車内では電源をお切りください。あ, あ、そうか。 今、優先席一近以外はマナーモードで OK と、うん、次は大通り、大通り、折り口 あ, あ、折口右側って右側に変わらないんだよバスセンターの21も右側だよ次は大通り、大通り、南北線、東北線はお乗り換えです加速方面を乗り換えの方は前の黄色の階段を松戸台方面及び東北線を乗り換えの方は後ろの青色の階段をご利用ください まも、あ、なく大通り大通り折口りは右側ですとか言ってたら焼けてきました、うん、結構いい感じだねよーしじゃあこれを火を止めて移しましょう一応ね明日食べる分もちゃんと考えてとかなきゃいけないから今日食べる分はちょっと控えめにねこの前のサイコロよりは はい盛り付けは終わりましたでこっちの方は明日の朝ごはんにね取っておくっていうことでラップに包んで冷蔵庫に入れますそれではこいつは食卓へ持っていきますそれでは続きまして味噌汁を作りましょう、うん、はいお湯を沸かします インンスタント味噌汁の、えー、味噌を入れます、えー、この前の動画ではあさりちゃんでしたが本日はこちらしじみちゃんでーすで今のうちにご飯を盛って盛っていきます<笑>今のうちにフライパンの油を取っておきます わ か, かんないけど、今火が消えた。なんで箸持ってかなきゃ。 はい、味噌汁出来上がり。これで今日のご飯完成です。はい、ということで、今日の晩ご飯でやがりです。ご飯と味噌汁とホルモンなんて健康的な障子なんでしょう。うん、これほどまでに健康的な障子はこの前のサイコロステーキ以来じゃないですかね？ うん。そして今日もお酒はちょっとあの、節約いたしまして、麦とホップでございます。いやー、本当にね、ちゃんとスタビール飲みたいね。この前のエビスみたいに。うん。まあ、節約、そこはしていきましょう。ということで、これからね、この料理食べていきたいなと思います。食レポはしませんので、もしこれの味知りたいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ、あの、皆様ご当てで試してみてください。ということで、以上。 今日のはしたの料理動画でしたそれでは皆様さようなら